ありがとうございます<笑>次の憩いの広場では乗車券、運賃は駅員にお渡しください。<笑><笑>